相変わらず最悪なタイミングで最悪な選択をしますね。どうも、政治いろいろの学部です。人物の宝庫と言っていい韓国政界ですが、この人はその中でも断突にズバ抜けていると言っていいと思います。韓国外交部のチョンウィヨン長官が、 ニューヨークで開催されたアメリカ外交協会招生の対談会で語った内容を中央日報が記事にしています。中央日報の記事を引用します。中国が公正的という表現自体に同意しない。20年前の中国ではない。我々は中国が主張したいことを聞くよう努力しなければならない。最初は代表的な 新中国であるパキスタンの外交官僚がした話だと思った。ところが、詳しく見たら、韓国外交部長官の発言だ。それも今、中国に向けた刃を研いでいるアメリカのど真ん中に行ってした話だ。外交部のチョンウィヨン長官は22日にニューヨークで開かれたアメリカ外交協会招請の対談会で、中国が 最近構成的な姿を見せているという司会者の指摘に、それは当然だ。中国は経済的にさらに強くなっているとしてこのように話した。また司会者がアメリカ、韓国、日本、オーストラリアを反中ブロックに分類すると、チョン長官は、それは中国の人たちが言うように冷戦時代の思考。韓国が 米中の間で選択すべきだととは思わないとも話した韓国外交部長官は日本、アメリカ、オーストラリア、インドのクワッドに続きアメリカ、イギリス、オーストラリアのオーカスにまで構成して対中圧力に総力を挙げるアメリカの外交政策を正面から蹴飛ばした格好だ中国の報道官かという非難が溢れると チョン長官は、ある国のブロックが特定国を狙うのは望ましくない。アメリカにいるからそんな話でもできないのかと抗弁した。その上で、中国が強圧的と様々な国が懸念を示しているが、中国が韓国にはそのようにしているとは思わないと話した。中国が韓国に強圧的でない。呆れた話だ。チョン長官は、 2016年に韓国がサード配備を決めて中国がどのように出たのか努めて暴躍しているようだ。当時中国政府は玄関令を出し、K-POP やドラマ、芸能など韓国の文化商品輸入を全面中断させ、中国に進出した韓国企業に不買運動などによる全方向の圧力を加えた。 ソンジュにサード用地を提供したロッテグループは中国で大々的な税務調査を受けたりもした。さらに、チョン長官の認識はアメリカと中国を同等の価値で扱っているという点で問題が深刻だ。アメリカは個人の自由と人権が保障された民主国家で、中国は共産党第一党独裁の全体主義国だ。 香港民主化弾圧で現れるように民主共和国である韓国の精神は共産党の理念とは相入れない。その上今の中国は周辺国をさらには全世界を中華的秩序に編入しようとする傍聴主義路線を歩んでいる。そうする中で中国の脅威を感じた国々がアメリカに助けを求めて生まれたのがクワッドとオーカスだ。 チョン長官は、インド、日本、オーストラリアとは違い、韓国は中華的秩序からで無事なものと信じているようだが、とんでもない。例えば、ムンジェイン政権は南シナ海問題を対岸の火事と見ているが、実際に中国が南シナ海を支配することが起きれば、韓国の原油輸送ルートを中国が掌握することになるため、 エネルギー安保に致命的危機が迫る。オーストラリアのチャールズ・スタート大学のクライブ・ハミルトン教授は、2018年に著書、サイレント・インベーション、オーストラリアにおける中国の影響で、中国がオーストラリア指導層を密かに買収し、オーストラリアを丸め込もうとした実態を暴露して、国際的に大きな波紋を起こした。今回、中国の 環球時報がチョン長官の発言を称賛者というニュースに接し、改めてハミルトン教授の警告が思い起こされる。すでに韓国の財界には北京の満足を唯一の目標にして活動する強力な利益集団が席を占めている。北京はまた韓国の学会と政界、文化界、言論界の指導層全般にわたり北京擁護者と 言うわ論者などを確保した。オーストラリア政府は北京の嫌がらせに対抗したが、韓国の政治指導層は前もって恐れをなして、中国とアメリカの間で戦略的曖昧さという弱気な態度を維持する。もし韓国政府が中国と緊密な関係を維持しながら、韓国の独立も守ることができると考えるならば、危険な賭けをする格好だ。 とのことです。中央日報は韓国内では保守系新聞とされており、緩やかな反ムンジェインと目されている新聞ですので、チョン・ウィヨン氏に対して否定的な書き方になるのは当然でしょう。かつ、韓国では保守系とされている中央日報からすれば、米韓同盟を堅持して中国北朝鮮と対峙というのが譲れないポリシーでしょうし、その中で アメリカより中国を選んだとも思えてしまうこのチョン・ウィヨン氏の発言に対して許せるわけがないというスタンスの記事になるのも至極当然のことと思えます。その点を差し引いて考えたとしてもこのチョン・ウィヨン氏の発言はちょっと異常です。文在寅大統領自身は米中間の間でうまく泳いで実利を取るということを念頭に置いて行動しており、当人たちは 米中を手玉に取れると思っていると思われます。これは何も、ムン大統領の先輩特許ではなく、ムン大統領の師匠筋にあたる、ノムヒョン元大統領が唱えた、アジアのバランサー論から、脈々と続いているものと言っていいでしょう。当人たちは大真面目で、アジアのバランサー論を唱えており、その根拠は、韓国は世界中から尊敬されている。 一目置かれているという全く意味のない妄想から来ています。実際には周辺国から全く相手にされず、こう盛りやろうと思われているだけですが、長い間強国にいじめられ続けた時代主義が骨の髄まで染み込んでいる韓国人にこれを別れというのは酷なことでしょう。いずれにしろ文政権における外交ポリシーというのは、米中の間でいいとこ取りを続ける というものであり、どちらか片一方の国に過度に肩入れするというのは避けたいところでしょう。地政学的に中国に近く、しかも長年の属国暮らしで染みついた奴隷根性が拭えないため、どうしても中国側に酔ってしまうのですが、それでもアメリカにラブコールを送りつけることはやめていません。ムン大統領が国連総会にこつけて、 るるなとと言わわれれてていのののに無理やり渡米米しし韓首脳会談を格したのもその一環と思われますチョン・ウィヨン氏の発言を額面通りに受け取れば、文大統領がそういった努力にもならない努力を続けているにもかかわらず、アメリカの対談会で堂々と我々は中国寄りだと宣言したとも受け取れます。状況していると言っていいでしょう。チョン・ウィヨン氏が このような発言をした背景はいくつか考えられます。いわゆるハノイノーディールの原因となったチョン・ウィヨン氏は、マイク・ポンペオアメリカ国務長官に嘘つきと呼ばれたことがありますが、これに対する個人的な恨みがあるかもしれません。無駄にプライドだけは高い韓国人のことです。人前で嘘つきと罵倒されたことが許せない。だからアメリカは嫌いだという考えに至っても不思議ではありません。 外務大臣という要職にありながら、対局的な国家感を持てず、個人的な恨みを優先させたというのも、韓国人ならさもありなんと思ってしまいます。これは突飛な考えかもしれませんが、チョン・ウィヨン氏はすでに中国に懐獣されているのかもしれません。いわゆるハニートラップ、もしくは大金をつかまされ、すでに中国にがっちり手綱を握られているのかもしれない。 ということです。そうでも思わないと説明がつかないくらい、チョン・ウンヨシ氏の発言は異常なのです。いずれにしろ言えることは、韓国という国は世界がダイナミックに動き、言って謝ると取り返しのつかないことになってしまう危険性をはらんでいるこの時期に、このような人物を外務大臣に任命するという、最悪なタイミングで最悪な選択をする民族であるということです。とはいえ、 チョン・ウィヨン氏が外交部長官であるということは、日本、アメリカ、オーストラリア、インドのクワッド参加国や西側諸国にとってこの上ないアドバンテージです。チョン・ウィヨン氏がいることにより、韓国は中国側だと遠慮なく切り捨てることができますからね。日本としてはこのアドバンテージを最大限に活かしておきたいところです。ということで、